の曹操ってやつ怖え男だぜあのような男こそは今後私たちの敵となろう、うん、そんなに大した人物かしらただの感じ悪いおっさんじゃないおい将校<笑>めったなことは言うものではありませんがここは曹操軍の銀柱なのですから あんたは劉備と申します有名高き高等の小覇王にご挨拶をと思ったんですが孫<音声>作殿一つ頼みを聞いてもらいたいいいぜ何をすればいい 現実目は城内に立てこもっているまずは城門を破る必要があろうそこで孫作殿の軍に分かりましたお引き受けしようではお願いするあなたが孫将暉殿かお噂は亀がねんだかろくな噂じゃなさそうね でも、それは後で聞かせてもらうわ今は演術を倒す方が先だもの<笑>可憐な容姿に似合わせ豪気なお方だ<笑>ありがとう最高の褒め言葉だわ祥子我らも西門へ向かうぞ兄上を補佐するのだ祥子劉備には挨拶したのか 様が演説を打つのってやってやぱりこれは皇帝陛下の尊何をおいても従うのが官の真の務めです兄上のご判断は正しい何も案ずることはありません我が呼びかけに応じるとは孫作殿もひたたかなことだ演術は孫家のかつての被護者 と称される殿かなるほど納得のたたずまいださてとのんびりしてもいられないわね出発するわはっ将校我らも西門へ向かうぞ、はいはい、兄上を補佐するのだおゃー玉璽を手にした皇帝を討どるか の演は俺らにとって迷惑なだけだなは大だ 学, 学生に民も苦しんでいます彼の民は演術を倒さねばなりませんか優しい人なんだ お主らがなぜここにいるが宗作もの分には西門の攻撃を要請したのです 私も負けておれんなこのまま演技についていても勝ち目はない手を引かせてもらうぜ敵将打ち取っ 島だ途方の威力を見せてやれ 見事な腕前だ辺りの敵は相当できたようだよしレジモを攻撃する勝者を準備せよ や門を壊させやしねえかとはいえ城壁の上じゃ攻撃が届かねえジョーカ怒砲で敵を片付けてくれ俺は勝って勝って勝ち続けるよし投石攻撃はやんだようだこれで門を攻撃できる準備は整った 者でうよ！<音声><音声><音声> 君が開いたな。激怒将校、城内に攻めるのだ。確保しやがれ。一ひねりにしてやるぜ。君が。 敵のら、残らずぶっ飛ばしてやいいぜ翔子その調子だ次は 姿が見えぬようだぞ場内をくまなく捜索する必要があるな。炎術様はここにいないぞ。探しても無駄だと。翔吾、私と共に参ろう。急いで行かれては危険だ。また 次 は, は, <笑>は拙者が武功を立てねばなりますまい。こりゃ 翔子殿 も, もうそう考えておられるのか、はいはい この戦乱の世フ変わってお方だ<笑>なこと言うのねならあなたも変わり者ってことじゃない目に入る敵はそのことごとくを打ち破る我が将兵よその部を天下に示せ ぜいたくしやが<音声>仕かってヤツのお宝をいただいちまうぜ<音声> あ俺についてこい演術を打ち果たすことができたかョコ、見事な戦ぶりだったぞ私だって尊家の一員なんだからこのくらい当然よ<ス> あんたらと戦えて楽しかったぜこちらこそ高頭の昭和王の戦堪能しましたでこれからどうすんだいつまでも曹操のもとにいるつもりじゃねえんだろ<笑><笑>まいつかまた一緒に戦えるといいな 将校殿孫作殿は激しく燃える炎のようだ明るく輝き見るものすべてを魅了する証拠殿は素晴らしい兄上を持たれたのだ機会があればまた何よ兄様のことばっか。 甲らの活躍により幻術軍は崩壊しただが超覇王孫作の瞳はすでに別の大敵を捕らえていた乱世の勧誘曹操物が目的のためならば全てを切り捨てることができる男仲間も民も そして帝さえも共に戦う中で孫作は曹操の本質を見抜いていたのである伝術討伐後その曹操に対し劉備が反旗を翻す力で勝る曹操は劉備軍を瞬時に蹴散らし北に平 皇帝陛下を責めるとはまことかそれは違うぜ恭子俺たちが責めるのは皇帝じゃねえ曹操だ同じことだ曹操殿は官の中心陛下のために戦っておられるそれを背後から襲うとはこれが孫家のやり方かおいそんな言い方はねえだろ家は関係ねえ私を 殺す気かおいちょっと待てよ<笑>孫作どうした孫作考え事とは君らしくもない悪いシュちょっとは一人にしてくれねえか 巨匠を包囲したってのに、気が乗らねえ。感動偵察のた。頭を冷やすとするな<笑>。なんだ、この霧は。 がその白札を称されしその力を見せてもらおうか。 後ろによいさあ孫白お主に越し方を振り返ってもらおう官室に災いをもたらす男孫作よよく私を殺したなお前は京子 巨匠攻めの前にお前は城壁から落ちて私は貴様の天下への野心を見破っているだから殺したのだろう違う俺は天下なんかどうでもいいんだただ家族と仲間が安心して暮らせるや家族と暮らすのになぜ国が必要なのか 頭を奪う必要がどこにあ冒頭は普通のうち俺たちの家も当然だそこで暮らしたいと思うのは悪いことがおりゃ 今の味方は曹操のいないじゃねえか曹操は危険な男だだからヤツを倒して俺は曹操殿を倒してお己が取って変わるかく本音が出たなそれがお前の野心だ違う何もかもみんな家族と仲間のためだくさて 次の相手を用意するべきかこれでも仲間を守れるかなおおいみんな俺がわからないのかやッフー 回るなら、たとえ仲間でも倒すか。その秘情を、のソースと同類かね。 貴様も口頭を乱した族にするのは<笑>さあわしはここだ待ってろすぐにぶっ飛ばしてる俺はう<笑> おお前らはいいのか存存在が何を存分に知らない孫作 殿, 殿、覚悟 やっぱり浮津が作った幻かよ。 やりすぎたかけごしてもらおうか なんだてめえは孫悪よお主は常人に倍数は破棄と運と人望を得て生まれたゆえ、はあ、にお主に許された命数は常人の半分に満たんだ わけわかんんねえこと言ってんじゃ何<笑><笑><笑>だこの胸騒ぎはチョ周遊 孫作 様, 様も今まろ、別門を攻めておりましょう、うん、予定で作戦を進めてくれ曹操と遠尚が退治しているこの木は逃せぬ大儀審査 レイシか無理はなさらないでくださいすまないレイシ共に来てくれはい承知しました兄上のことが気にかかるレイシ共に兄上を探してほしいの ここで決める 兄、はい、上の行方を知らぬか斬でどこかに行ってしまったのは孫作のことだった。うん 皆様にはするのですいや戦場で余計なことは考えまい<笑>主軍はう内のより進軍してくれ私は東へ回り<笑><笑>敵将撃ち取ったり<笑> 静かぬとは不甲斐ない創作君の不在が私を憎らせた遠寧曹操君の伏兵が出現シュ様が囲まれております兄上の安否は気になるここで周理を失うことはできないこいつは豪快だ俺もこうしはゃおれませんな エンシ遠ンと対峙しながらこの素早い着陸さすがはラ乱世の勧誘エンレイ巨匠北西に敵軍が到着敵将駿駿が率いています曹操は兵士・シ州 の, の敵に備えていた州曹操の関東の軍勢は避けなかったようですね アキスどもが派手に暴れてくれたみたいだ、はああ重肉ここは俺たちが預かるお前は帝を守れ承知したここで決める上層の敵といえど容赦は全てそして都を守護する鬼となるおい 姫様が降戦中姫様が押されておりますはっはっショコあはっあいなく私ははっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ 熟達した方と連携するとラク<笑>ですわいここで決めるアのです、ね、お見事ですここで決めるここが頑張りどころよ大丈夫私たちならできるわ兄上なき孫悟など考えられないきっとお許しのはずエアー大久 ここだすまない孫作のことで動揺していたあなたの冷静さを見習わねば。 もう一度働きしますぞ、うんうん えっと、見事な戦ぶりです。